霊訓中でもこの一生に解くところは特に優れた暗示優れた下に飛んでいる食材説の名門を解き天則の原始を進め守護霊の存在を教え永遠の向上進歩を叫び人気取りを生命とする一切のデモ教団を退けまた刑事に盲従することの愚を諭す等 まさに至れり尽くせりと言ってよい。しかも少しも焦らず、押し売りせず、悠々として人知の発達を待とうとする幸風画界は誠に見上げたものである。私は心からこの章の聖読を皆様にお勧めしたい。第九章、刑事の新意義。 キリストの神聖ならびにその食材に対する信仰が果たして一辺のドグマに過ぎないのであろうか。ご教訓が高尚で合理的で純潔であることに異論はないがあまりにもキリスト教の趣旨と相容れない点が多くはないであろうか。「経典病の弊害」「汝の疑惑はよく」 我らに理解し得る。前回に解けるところは単なる輪郭に過ぎなかったから、今回は少し立ち入りて説明を施すことにしよう。いわゆるキリスト教の正統派というのは、左の書店を衝動する人たちである。いわく三位一体の一位が選ばれたる人々を通じて、真理を人間界に伝えるのであるから、 その教は完全円満、永遠不潔に伝うべきである。いわく、経典はことごとく、神自身の直接の言葉であるから、これに対して、一言半句の増言を許さない。もしこれに背けば、波紋あるのみである。いわく、経典の翻訳は、真理を受けた人たちの手によりて、成就されたのであるから、 翻訳書に対してもまた絶対復従を要する。かかる低堕落では経典の変幻積語を捉えて奇想天外の教義教状が次第に築き上げられるはずではないか。我らの態度は全然これと線を意味する。我らはバイブルが人間界に漏らされたる啓示の収録であることを認め、 ここれをを尊重するるとを知っているがしかし我らはこれに盲従するよりはむしろこれを手がかりとして神に尽きての観念の時代的進歩の跡をたどろうとする神は最初アブラハムの領友として彼の天幕を訪れて食事を共にしながら懇談したついで神は人民を支配する 大立法官となり、次いでイスラエルの満軍を指揮する大王となり、次いで預言者たちの肉体を通じて号令をかける大暴君となり、最後に神は愛の権家として崇拝の中心とせられるようになった。これは神そのものの進歩ではなくて、神に対する人間の理解の進歩である。 神につきての人間の知識は永遠に完全でない。人間はただ一歩一歩神に近づいていくまでである。かるがゆえに心から真理を求める人種のみが神に関する我らの主教を受け入れることができる。一部の人種は自分たちが完全なる知識の所有者であると空想する。我らはそれらに対して 言うべき何物も持たない。我らが手を加える前に彼らは前もって神に関しまた刑事に関して自己の無学であることを学ばねばならぬ我らの登る千語万語もかの無知自己満足および独裁主義の金城鉄壁を貫通する見込みはない。 それらの人物は将来において苦痛と悲哀の高き代償を払って彼らの霊的進歩を妨ぐる先入手と偏見とから脱却せねばならない。我らは汝の心眼がこれまでの説明で多少開けていると信ずるから以下進んで刑事の性質につきての解説を試みることにする。